非常に、お越しの皆さん、こんにちは。いい溝の周りの町内会、浅川溝るんです。もう声が出なくて、大変なんですけど、全力で頑張りますので、ね。ご先祖の、よろしくお願いします。<笑>浅川溝る。 I、okay. can't. かけのどおりの爆発させ、届けます。 ンーンは い, ソレン、はい、はーいどうもありがとうございました。